4月27けら5月1日は先週に引き続き昨年4月に女子バスケットボールに挑戦した時の映像を各曜日に登場したメンバーと一緒に振り返った。初日に登場した長瀬角はディフェンスの練習で神宮寺優太がボールではなく相手の顔しか見てないと指摘。 国民的彼氏って言われてるからなのかわからないですけど常に女の子の顔を伺かがってるっていうのが出ちゃったのかな、と神宮寺がファンの間で国民的彼氏と呼ばれていることを皮肉ってコメントしていた。一方の神宮寺は女子バスケット選手と一対一でディフェンスとオフェンスの練習の際、長瀬が大げさにファウルを受けたふりをしていた VTR を見て女子の前でこれは恥ずかしい。 とばっさり。とはいえ、自分を含め他のメンバーのプレイもひどいありさまで、ダサい姿を見せちゃったっていうのはすごいショックですね、と反省していた。また、いつもは自信満々の高橋山も自分の VTR を見て、みんなが見て、この呼吸ぎへたそうだな、っていう。俯瞰から自分を見てみると本当にセンスがない子だなって思います。ねと珍しく、反省。 そして、神宮寺はここでも高橋から、彼が大事にしている国民的彼氏っていうスタンスが全部崩壊してたなって、と指摘されていたのだった。そして、5人対3人のハンデをもらったリベンジマッチを振り返った平野仕洋は、自分がシュートを決めた場面で、はい、俺かっこいい、と喜ぶもナレーションでしかしよく見てみると、 平野ちょっと線を踏んでいたと指摘されているのを知り、はいもうストップですと映像をストップ。他の競技の放送に対しても思うところがあったのか、メダルラッシュは厳しいんですよ。甘やかさないという意味ではすごいありがたいんですけど、ジャニーズってシやほやされるってイメージだったんで厳しいなって、とぶつぶつ口を言っていたのだった。その後、 最後まで映像を見終わった平野は、騎士、優太うくんだけシュート決めてないんですけど、編集できたとかだけじゃなくて、ガチで騎士くんだけしてないんですかと騎士の活躍がなかったことに気がついた様子。平野が6点、長瀬神宮寺高橋が4点ずつを決めたのに対し、騎士だけ得点を決められていなかったことが判明し、平野は、でもこれが騎士くんの実力です。 とまとめていた。そんな一切活躍の場面がなかった騎士だが、平野のパスから高橋がシュートを決めた映像を見て、ちょっと待ってください。これまあま決めてますけど、もう一回見てもらっていいですかとスタッフに巻き戻しを、要請。そして、ほら、見てください。僕がパスしてる、と平野にパスを回したのは自分だと自慢げに語り、僕のパスにもフォーカスを当ててほしかった。 と、愚痴を言っていたのであった。この放送に、岸君だけシュートしてないの気づいてたけど、言わないであげて笑い、グループに一人は岸くんみたいな人が必要だと私は思うよ。あなたはいいキャラだよ、本当に素敵な人柄です。などファンからフォローの声が集まっていた。花山井のライター。1984年生まれのフリーライター。